ビックリボーズ It's s h o w どうもヤマケンですはい今日はですね今話題のマシンを開発された日向川スチューさんにお邪魔してます日向川さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますこれがマのビックリボーズうねこれ開いたかったんですよ僕<笑><笑> やわせてもらえるんですどうぞありがとうございま す, いますスイッチはこちらですかねで、ちょっと今からこちらの2キロの栗を剥きたいと思います、はい、でこちらに栗を投入するんですかねはい 向いてないけど。入れると大空島。ファイア。おお、入った入った入った。で、スイッチを入れるわけですね、これ。こちら入れ入れますよ、スイッチ。さあ、二一。ファイアー。イ見る見るうちに国が向けてる。あ、ここは変わりました。これ、これを引くわけです。 すっげえ秒ですよ秒<笑>秒でできますこれ見ていただきたいんですけどさっきまでの栗がこれっすよこれきれに剥け取るじゃないですかズる抜けですねすいませんちょっと気になったんですけど皮残ってるじゃないですかはいこれはこれは渋皮が残っていますけどまあ これだとどうですか9割ぐらい9割はもう向けてますよね、まあ、まあこれが2割ぐらい残るぐらいが一番目減りしない要は重さが軽くなっっちゃくならないなるほどですね、はい、だからそこの見極めはやはりあのご自分でねじゃあこういうのが気になる方はもうちょっと調整もできる、えー、時間を短くするあーなるほどですね、はい、でもクリも栗ごン食べたい今ねめっちゃクリーフごン食べたくなってきた こっち全部排出されるんで。ええー、そうです。まあ細かなね削りくずなんで、うんうん、これはまたあの畑にねこう。あデザイン。えー、<笑>えー、そうなんですよ。それされてるところ多いです、ね、エコーでエコーですね本当。ええー、こんなに。 なんかすぐ栗が剥けるなんて、はい、なんか夢の時代です<笑>そうなんですかね。<笑>これ手でむくと、はい、僕剥いたことあるんですけどむ、はい、くやっぱ時間かかっちゃうじゃないですかそうですよ、ね、さっき栗2キロだったんですけど、はい、だいたい時間的にどのくらいであの出来上がるんですむいちゃうそうですね1キロぐらいだったらまあもう20秒20秒ええー。 1キロ500で35秒あれば十分かかと、ね。でさっきの2キロだと45秒。45秒今実際は45秒、ね。1分かかんなかったっすね。ねええー、かかりませんね。早すぎ。<笑>早すぎです。これのちょっとボディもちょっと気になったんですけど。はい。感情的。ああそうですね。はい。はい、まあここのドラムの部分はステンレスあの。 ここの樹脂のところは、まあ、職人の衛生法的方法を使用していまう の, ので、ですけどまあ、これ、長く使ってほしいという思いから、ねはい、丈に作られてくるというです。はいはい やはりやっぱ自分が満足いかないとお客さんも満足しないであろうというそれとは安全に、えー、だから、まあ、外側から回転部分が手に触れない構造このドラムを外したらも う, う作動しない作動しないできない、まあ、そこら辺を考えていますそこら辺はもうなんか平和の部分ですよね 生で触らせてもらって、はい、なんか感動しました本当に。あ本当ですか？あそれ良かったです。スクリプトーズから<笑>ラブ＆ピースを感じました。あそこまで。はい。はい、なんか<笑>バーチャルに買ってあげたいですね。ね確かに地台って感じで。<笑>買っちゃうかなと。まあそれで本日もありがとうございました。はい、動画の方最後までご覧いただきありがとうございます。もしよかったらですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あと。 こちらビックリ坊主が気になった方は下の概要欄に貼っておきますのでよかったらこちらもご覧くださいではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ